試験にはすべて合格したからもうここに残っても良いのだろうランセット2のような会話のできるロボットの作り方を学ばせてもらいたいのだ何コードネーム私の名前はズーママだこれをコードネームにしてはダメか Damn the it.